この時間、福岡空港大変混雑しておりまして、この飛行機の離陸まで、5分ほどかかる見込みでございます。お急ぎのところ恐れ入りますが、どうぞもうしばらくお待ちください。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいま離陸の許可がおりました。まもなく離陸いたします。